フェンネーム、まったりさんから頂きました。ありがとう。ありがとうございます。まず、バナナの皮を用意します。思いっきり助走をつけて、バナナの皮に突撃し、転倒して頭を強く打ちます。すると、人格が180度変わると思うので、よくできた魔人間になれます。これで恋愛もうまくいくはずです。<笑>ちょ、待って、あんたあ。困ると私に投げつけるのやめてよ、青ちゃん。<笑> な, えバナナの皮えなるほどねでもこの方は堂々とあのまったりさん真人間になれるってことは今現在真人間じゃないってことを暴露してるけど、うん、大丈夫なのかな、うん、でまずそうだねバナナの皮を用意して転ぶ。<笑>痛いよこれ結構、うん、やったことあるけど<笑>あるのある あ、わざとね。わざと。そんなプライベートでおっちょこちょいじゃないよ。あの、わざと学校でね、うん、あったんだよ。そういう、バナナの皮を実際に用意して、うん、転べるのかって、うん、廊下でやってみたんだけど、うん、他のみんなは転べなかったのね、うん。あの、意外とそんなアニメみたいになんないじゃんって言って、やってみなよって言われて、あ、そうなんだじゃあやってみるって言ってやったら、思いっきりぜーんってなって、私だけ笑いのにされた記憶が<笑>あるのね。すごい、ごいあれだね。うん。あ、 それでかなそれで頭を強く打ったから私ちょっとおかしくなったのかな<笑><笑>まったりさ、あのね、うん、全力で止める。あの、私みたいになってしまうから、あの、転ばない方がいいと思うよ。そのまま、あの、まっすぐ生きていったらきっと素敵な恋愛ができると思う。うん。うん。ということで、たくさんいただきました。はい。